はい、ともこみです。 さて本日はこちら関西クラクラクラブからお届けしていきたいというふうに思うんですけども、えーとですね、前回ですかね、あの、ドラゴンライダーの話をしましたが、今回もその続きみたいな感じになります。あの、ドラゴンとドラゴンライダーの組み合わせってすごく臨機応変に使えて強いなっていうお話をしたんですけども、あの、今回ですね、うちの蔵にいるマサルさんが、あの、結構ね、あの、衝撃的なアタックも見せてくれて、かなりこれ、あの、ライドラ使ってる方なんかには、あの、いい、えー、と組み合わせになるのかなーなんていうふうに思っ たたんでえ紹介したいというふうに思いいまます、まあ、というかもうね、ライドラとドラゴンライドの組み合わせなんですけども、これ結構使ってる方も多いので、改めてやっ新しくっていうわけでも、まあ、その な, ないかなっていう気もします。 まあ、なんですけども、なんでこれがうまくはまるのかっていうところをちょっと今日お話ししたいというふうに思っていて。で、まあ、それがわかると、えっと使える配置、使えない配置、何しはその使っていく上での注意点みたいなところっていうのがわかるのかなというふうに思います。まあ、そんなふうなところにね、こう着目しながらえ、この動画見てもらえたらなというふうに思うんですけども。えっ、ー、と、両幅あ、両端ですね。えっ、ー、と、これ、なんか、逆が置いちゃったな。これ、えっと、 キングとアーチャークイーンで、両端をカットしていきながら真ん中にこうライドラを通していくっていう。 ねで、このライドラーを通すときっていうのは、えっと、もう初手、トームからのレジニア、どんどんって打つ。まあ、これが基本的なライドラーを使うときの鉄板のパターンですよね。で、この形に持っていきながら、え中心部分に関しては、え突撃感を当 て, てて中からいったドラゴンと、あとは、えー、っと、バルーンかな。を当てていきながらタンホルを壊していくという形ですね。で、これと、とドラゴンライダーを出したのが、ちょっと今中身がわかんなかったですけども、多分ドラゴンとバルーン。 で、そっから先はもう通常の、えっ、ー、と、なんだ、え、ライドラ攻めのパターンと同じですね。え、最終的には、え、ロイヤルチャンピオンをクランチョンが壊れたところら辺を見計らって出していって、残った防衛を、え、ライドラと、えっと、ロイヤルチャンピオンで片付けていくという感じですね。今回のアタックがすごい成功している一個のポイントっていうのは、アーチャークイーンがまだこう生き残ってるんですよね。 ずっとまっすぐ壁際をこう歩ってきたっていうのが大きくって、あの、ライドラーのアタックをする場合って、やっぱりヒーローが最後まで生き残ることがあのポイントになると思うんですけども、今回のマサルさんの攻めでも、アーチャークイーンがこう生き残ってるっていうのは大きなアドバンテージになったのかなというふうに思います。で、えっ、ー、とー、まあ、本題というか、なんでこれが強いのかっていう話なんですけども、あの、基本的には火力が密集している配置にライドラって強いですよね。 そこにライドをしっかり持ち込んでいって一気にチェーンを当てていくと、えっ、ー、と、そのチェーンによっていろんな防衛にダメージがこうドドッと入っていくので、ここから先、もうライドのチェーンが0時の乗っもう2発3発入ると、あっという間に防衛が壊れちゃうというのがまあ特徴としてあるわけだと思うんですけども、これをあの拡大させるのがこの ド, ドラゴンライダーかなというふうに思ってるんですね。こんな感じで、ドラゴンライダーがど ん, どんどんどん防衛を殴っていってくれるので、 このライダーのチェーンがまず入るじゃないですか、こういうふうに。入って、えっ、ー、と、体力が低下した防衛を、ドラゴンライダーがもうノンストップで次から次に壊していくんですね。これが結構ね、あの、えぐい強さだなっていうふうに思います。あの、ライダーのチェーンって一発入っただけじゃ当然、透析器とか壊れないですけども、でもこれもそうですよね。ドラゴンライダーがチェーンによって弱った防衛に、 で、えっと、今日合計で3本のリプレイ見てもらいたいと思ってます。これが1本目ですけども、えっと、もう1本成功リップを見てもらった後に、えっと、残念ながら失敗になったリップも1本見てもらって、合計、えっと、その3本でね、今日はやっていこうというふうに思うんですけども。いやー、これ、 すすごいですねやっぱりヒーローが最後まで生き残る絵が描けるような場合っていうのは、うん、とってもこのライドラで目刺さりますね、まあ、今回両側にヒーロー散らしましたけども、まあ、必ずしも両側に散らすっていうことだけではないと思うので、まあ、そこは通常のライドラアタックと同じ感じかなというふうに思いますまあいろんな方がもうライドラのねえっと指南んてされてますしなんならあのえっとうどんさんがかなりライドラを中心にやってらっしゃるんで見てもらうとわかりやすく理解できるかなというふうに思いますうとあののー、うどんさんさライドラは は練り込まれていると思うんでね、勉強になると思います。でこれですね、プラン的にはえ、ね、っとここからドンとこう出していくんですのライドラを同じように下側クイーン上側キングでこう削っていってますねこういう風うに。 でクイーンはまあワンチャンパンゴールに届けばいいかなっていう気もするんですけども届かなくてもこの場合でいったら突撃艦を投げていくんでそれで倒すっていう感じですかねでえっとこのねえっとアタックは初見ではないのでもう突撃艦ここから行ってますねこれはもうエアスイパンあーパーがないわトルネードトラップがないことがわかっているんで、ね、この外側から当てていきましたで中心部分はライドラとドラゴンライダー外周部分をペあとバーバリアンキングとアーチャークイーンでこうそれぞれ削っていくって感じですね マスルさんのこのアタックの場合って、えー、とヒーローを両側にこう散らすケース が, ひが多いとかまあこの基本的にこの形なんですけども、まあ、こうするメリットっていうのはライドランがその壁の中に、えー、と限定して行動してくれるまあ、ドラゴンライダーもそうですよねなってくるので、えー、と当然、壁の中って主力な防衛が密集していますからそこからライドラーとかドラゴンライダーがはみ出ないっていう効果が結構大きいのかなという気がしています。 で、えっと、必ずしもすべての村にこれがはまるかっていうのは、ちょっとなかなか言い切れないものも当然あるんですけども、まあ、これから失敗見てもらうんで、そうなんですけど、あのー、アーチャークイーンとかバーバリアンキングの進行を妨げる壁がない、これそうってこうね、う壁がつながってないんで、ここ、キングがそのまままっすぐこう走り、ああ、クイン、キング、キング、キングがそのままここまっすぐこう走り抜けられますよね。 こっちもクイーンがえっとこんな風に外周をぐるっと回っていくことができる、まあ、そんな風に壁がねあのー、ヒーローの行く手を邪魔していない場合っていうのはその進行速度とライドラとあとドラゴンライダーかの進行速度が同じくらいにこうなっていって面で、えっと、攻めを押し上げていけるい形が作れるので結構いいかなっていう風うに思いますキング最後までこう生き残ってますしねこれ大きいですよね なので、まさるさんのこの編成ですね。えっと、ちょっと復習すると、キングとエアーチャークイーンで、この外周側をこう攻めていくっていう感じですね。それぞれ攻めていって、中心部分に、えっと、ライトニングドラゴンと、あとドラゴンライダー。ドラゴンライダーって、これでいいかなわ<笑>かりますかね これを当てていくって感じですね。ドラゴンライダー6入ってますね、これ、ね。で、これを真ん中にドーンと当てていって、で、最終的には、まあ、ロイヤルチャンピオンを、えっと、外周部分からこう流していくっていう感じで、ね、まあ、どっちから流しがちょっと僕今見てなかったですけども、ロイちゃんは最後、外周側をこう掃除するのに使うっていうパターンが、まあ、主かなっていう気がします。ええー、とですね、ここまで成功例見てきましたけども、まあ、こんな形でこのマタル式って言っちゃっていいのかな<笑>これは使っていく、えのはいいのかなと思います。 で、えー、っと、それに対して失敗例ですね。この三毛猫さんの村を攻めた、これはちょっとね、えー、っと、まさる式が決まらなかったパターンですね。えー、っと、タンホールをキングで落としてい、あキングで落としていて、ここですね。ババキンで落としていきながら、着ーチャクインを反対側に出していって、こう。 中心部分にライドランをまた入れていくっていう感じなんですけども、えっとですね、簡単に言うと、この投石きとか、えっと、黒壺のあるあたりに、ライドラが誘導できなかったんですね。で、そうなることによって何が起こるかっていうと、相手のヒーローがね、すごくいい仕事をしてくれちゃうんですよ。まあ、それちょっと見てほしいなというふうに思います。で、えっと、このパターンは基本ダメですね。一つは、えっと、ババキンがもうこれ、タンホールを壊すタイミングで、もう力尽きちゃうんで、この外周側。 全然カットがもうする余力がなくなっちゃうんですよね。っていうのが1点と、あのドラゴンライダーを使った攻めっていうのは、当然ながら、えーと、相手のヒーローに弱いんですね。まあえっと、援軍にも弱いですね。要するに防衛施設を優先で壊すんで、 えっ、ー、と、バー、えっ、ー、と、アーシャクイーン、ロイヤルチャンピオン、あとは、なんだ、今回出てきてるような、こういう小粒のアーシャーとかが来ちゃった場合には、もう、立ち打ちができなくなっちゃいます。で、えっ、ー、と、こいつらに、えっ、ー、と、当たってほしくないんですよ。で、当たってほしくないんですけども、えっ、ー、と、ロイ、えー、ロイヤルチャンピオンが、今、今これ、まさにこれ、ドラゴンライダー落としましたね、こんな風に。で、またこれ、またもう一手を落としますよね、こんな風に、コンコンコンって。 こうなってくると、ドラゴンライダーってやっぱりその防衛を優先的にえと壊してくれるので、えっと、ライドラと必ずしも同じ道を歩かないんですね。えっと、別々に分かれちゃうんです。今回のケースで言うと、ババキンがここは壊してくれたんだけども、ここ残っちゃったもんだから、こっちにライトニングドラゴンがみんな、こっちじゃ、まあライトニングとかエレクトリックドラゴンどっちなんだろう。英語で書くのはいいなのかな<笑>。まあ分かんないけど、ライトニングでしますね。え、ライドラがみんなこっち側にこう行っちゃって、で、ドラゴンライダーが、 みんなこうなると、ロイちゃんがもう、はい、来ましたと言わんばかり、ドラゴンライダーをこう集中攻撃しちゃって、全部起こっちゃったっていう感じです。なので、えっと、この攻め方を使う場合には、外周ちゃんとキングが最後まで歩けますよっていう壁に阻まれないような村を狙うっていうのが一点と、えっと、まあ、 村ラウン狙うというか、阻まれないように歩かせるってことですかね。これ中に入れたのが多分もしかしたら今回ちょっと良くなかったかもしれなくてがそう、外周にこう歩かせることができれば、また違ったかもしれないですね。突撃感を当てていって、こっちからライドラたちをコーンての7回入れて、 まあ、クイーンとかねこんな風なプランにしたらもう少し違ったのかも知れませんけども、まあ、それはやってみなきゃわかんないし、この攻め方はマサさんがかなり熟知しているので、あの自分がこう簡単に言ってそれが成功するとは決してあ<笑>の思えないなという気もしますけども。 はい、でもう一つは、えーとまあ、1個目はだからヒーローが両側にこうねちゃんと最後まで歩けるルートがあるかどうか。でもう一個は、えー、ライドラがでちゃんとドラゴンライターと一緒に進行するかどうかですね。でなるべくちゃんと相手のヒーロー、ババキン、えっ、ー、とアタックイとロイヤルチャンピオン、これをライトニングドラゴンでちゃんと、えー、倒すことができるルートにライドラを誘導できるかどうか。まあ、この辺っていうのが肝になってくるのかなというふうに。 結構なんか言い間違いが多くてすいません。あの、いつもながらね、あの、ちょっと遠くに関してはキレがないかもしれないですけども、あの、攻めとしてはすごくね、あの、いい攻めだと思いますし、えっと、このパターンさえちゃんと掴めれば、いろんな村にこう当てはめて、えー、全開取ることができる、あのー、比較的、えっ、ー、と、攻めそのものっていうのはシンプルに組み立てられる、えー、戦術かなというふうに思いますので、皆さんもしよろしければね、えー、この、えー、ライドラー、ドラゴンライダー編成、マサルさん式で、えー、キングとアジャックにンスとい流すパターンですね。 ぜひ試してみてもらえたらなというふうに思います。はい、というところでですね、本日少し短めの動画になっておりますけども、この辺で終わりにしたいというふうに思います。私のチャンネルなんですが、えクラン対戦の解説系の動画中心に扱っております。タンホル12から14までこう幅広くね、やっております。で、えー、と今回は14の動画ですけども、これからも12、13上げていったりしますので、ぜひいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。